こんにちは。今日ご紹介するのは、こちらの新型のボクシ 10.5 インチのディスプレイオーディオを使って、こちらのガジェットのご紹介をいたします。今回ご紹介するのは、こちらのジョイウィンから出ております、HDMI の出力端子付きの AI ボックスのご紹介をいたします。こういったミニバン、鉱石モニターが付いている車にはぴったりなアイテムになるかと思いますので、 是非、興味のある方は、最後までご覧になっていただけますと幸いです。で、こちらの今、取り付けなんですけども、非常にスマートに取り付けられているのがお分かりいただけるかと思います。このノアボクシーは、この下自体が、このように、コードが入れられるようになっておりまして、かつ、この板がありますけれども、この板のここのところ、穴が開いてまして、コードがちゃんと出るようになってます。で、この下を、 見ていただけますと、ここに HDMI の端子がついてまして、その下はパワートレットのソケットが入るようになっていて、電源が取れるようになっておりますので、非常にシンプルにまとめるということができます。見た目をスマートにするというのも非常に重要な要素になるかと思います。で今こちら、すでに 画面開いているんですけれども、ノアボクシーの 10.5 インチちゃんと起動することができます。で、もう一度こちら起動する速度を見ていただければと思いますので、ノーカットでご覧いただければと思います。今一度切ります。で、この状態から電源を入れます。車によっては立ち上がらないと いうものもあったりします。まあ、車というよりは、このナビとこの AI ボックスとの相性の問題があって、つながるつながらないっていう問題が、この今の AI ボックスというのは、ま、多発してるっていうのがあるんですけれども、まあ、こちらのノアボクシーに関しては、しっかりと立ち上がるものになっておりますで。立ち上がりも非常に早くて、特に何もいらうことなく、もう普通に パッと立ち上がってくれるので、非常に使いやすいスマートな AI ボックスになっているというのが一つ特徴的なところになるかと思います。で、このような形で、まあ、少し今までのオッドキャストとかと比べると画面が違います。で、これも開いていただいていて、ここが Wi-Fi の接続状況が見れるところになっているんですけれども、 テザリングを使っていますので、今 Wi-Fi もすでにつながっています。で、Bluetooth もつながっているといった状況なので、もう立ち上がった瞬間からこういった形ですぐに使うことができます。で、カープレイを使いたいといった場合は、一回 Bluetooth を切らなければならないっていうのが、まあどうしても AI ボックスにはあるので、一度こちら切ってしまって、カープレイをつなげてみたいと思います。まあこれも毎日使うもの、 特に車毎日乗られる方なんかは非常に重要で、もうすぐに繋がってもらえないと、なかなか実用性がないといったことになりますと、あまり意味がないと思いますので、まあ、しっかりとこのような形でパッとしっかりと繋がってくれるっていうのも、この JoyWin の AI ボックスの大きな特徴なのではないかと思います。で、さらにまた、今度はまた Wi-Fi を楽しみたいといった場合は、Wi-Fi を接続ということで、ちゃんと Wi-Fi が すぐに接続するようになっています。これかなりスマートでいいかと思います。なかなかこういった AI ボックスも今まではなかったんですけども、YouTube を見たいといった場合は、もうこのフロントページからしっかりと入ってくれるんで、で、このようにもうパッと開いてくれます。非常にサクサクと動くというのも、この JoyWin の AI ボックスの特徴になってくるかと思います。まあ価格もそこそここ の, この AI ボックスするんで、 まあ、少し見ていこうと思うんですけれども、まあ、例えば、私の動画で、ま、ちょ、ちょ、著作権の問題がどうしてもあるので、ちょっと動画を選ばざるを得ないっていうところがあるんで、そこはご容赦いただければと思うんですけれども、まあ、こんな感じで、ちゃんと、はい。スムーズにサクサクと動いてくれるっていうのが、このジョイ n w ンの a i ボックスの特徴になってくるんではないかと思います。 もう動画自体も非常に快適に見れますし、あと、ここ、これがすごくね、この乗用員のエアボックス使い、使いやすいところなんですけど、もうすぐにこういう感じでホーム画面戻れます。こうポッと押して、あ、今もこれホーム画面なんですけれども、例えばもう一回 YouTube こう見てる。で、戻りたいといったときに、ここのホームボタンを押せばすぐに戻れる。これ非常に使いやすい。 なっていますこういったところなんかも、この上位のいいところになってくるかなと思います。で、YouTube じゃなくて、例えば、サブスク。ミラーリングでは、このプライムビデオが見れないといった今、事象が出ていて、iOS16 からまたちょっと更新されてるんですけど、まあ、やっぱりこう見れないというコメントを書いてくださる方が結構多いので、まだ、 対策がなされていないということになると思うんですけれども、こちらはもうすでにこの Android 上で再生されているといった状態になっていますので、特にそういった著作権の問題というものは関係ないということになりますので、このように普通に見ることがまあできてしまうっていうのも、この a i ボックスの導入する一つの大きな 利点になってくるかなと思います。ちゃんとこのように見れます。で、また戻りたいといった場合は、ここのンボタンを押してあげれば、すぐに戻ることができます。あとは、サクサク動くという目安ということで、この TikTok を見てみたいと思うんですけれども、TikTok はストリーミングの状態で動画が流れてくるんで、まあ、ここです。こういうとこです。 でちゃんと、ここ、PNG の画面になるんですけど、ちゃんとこうやって動いているのがわかるかと思います。CPU の容量が少ない AI ボックスですと、ここがもう動かないで止まっちゃってるものもあったりします。まあ以前紹介したもので、やはりここが止まってしまっているものがあったりするんですけれども、これはちゃんと止まらずにしっかりとストリーミング再生。 まあ、この部分ですねはされて。動画として再生されているので、まあ、こういったところなんかも、まあ、スムーズに動く一つの目安になっているかなということで、非常にわかりやすいところではないかと思います。はい。ここでまた戻るということで、こうやってパッと戻ることができると、まあ、いうところが非常に、この AI ボックス、使いやすいところになっております。でそれから、もう一つなんですけども、こちらの エアマウスなんですが、これもオッドキャストでも使えるものなんですけども、まあ、こちらを使って、もう一度操作のご紹介をしていこうと思います。このエアマウス使い方がわからないとおっしゃる方もいらっしゃるん で, で、これは非常に簡単でして、ここのリターンのボタンと、ここの OK ボタンを長押しします。そうすると今、このパイロットランプというのは点滅から点灯に変わって、で、ここのボタンを押す。そうするとこのようにカーソルが出てきますんで、 これ、この操作以外は特にありません。で、これでできないようでしたら、少しセッティングを疑ったりとか、バッテリーを抜き差ししてみたりとか、AI ボックスの電源をオンオフしてみたりとかっていうことをちょっとやっていかないといけない。ちょっと時間がかかるっていうところがあったりします。で、これはちゃんとカーソルで、こうやって動かすことができます。もう一度 YouTube、こういう感じで。 押していただければ勝手に見ることができる。遠隔で操作することができるんで、こういった車のとかですと非常に便利だったりすると思います。鉱石モニターを見ながらこうやって遠隔操作する。鉱石 モ, モニターですと、こうタッチパネルにはなんないので、で、今これは、このカーソルが働いているときはタッチパネルが引かないようになっていて、で、こちら。 ここを押していただくとカーソルが一時止まるんですけどそうするとタッチパネルとして効くようになってくれます。これ非常に使いやすいかと思います。で、また戻りたい場合はここのホームボタンを押していただければさっと戻ってくれるので操作性は、まあ、使い方によってはいい部分があるかなと思います。まあ、こういう感じで。まあ、レーザーポインターみたいな感覚で使えるのですごく使いやすい 人には使いやすいんではないかなと思います。こういったところですで。あとはマップを少し見てみようかと思うんですけども、マップを見てみたいといった場合。はい。まあ、こんな感じで、ちゃんとマップ自体も操作できますし、で、また戻りたいなって言った場合に、ちょっとこう、今ちょっと落ちちゃいましたけれど、こういったこともたまにあったりします。 こんな感じですね。で、また戻りたいといった場合に、どこを押していいかわからないよねっていう場合があると思うんで、そういう場合は、ここのホームボタンを押していただければ、はい、こんな形ですぐに戻ってもらって、で、また、今度この、ま、オリジナルカーっていうのがあるんですけど、ここを押していただければ、このノアボクシーのディスプレイオーディオの項目に戻ることができる。で、また Apple Play のボタンを押せば、このように戻るということで、非常に 迷いが少なく、使いやすくなっているんではないかなと思います。はい、で、この、ジョイウィンの AI ボックスの目玉であります、えー、こちらです。ここです。今回、このジョイウィンのこの AI ボックスは、出力 HDMI の、HDMI の出力の端子がついています。 これはマイクロ HDMI になってて、このコネクタは付属してるんですけれども、マイクロ HDMI から普通の HDMI ですね、変換されています。そこから、こちら、ノアボクシー、リア席のモニターに接続する、リア席モニターにつなげる HDMI、ここになるんですが、接続しています。後席モニター、やはりこの AI ボックスの メーカーによって映る映らないっていうのがあります。で、残念ながら、今回のこのノアボクシーは、鉱石モニターは映りません。で、それを見てお見せしていこうと思うんですけれども、どこをやっていくかと言いますと、一回戻ります。で、ここを押します。で、オーディオ選択を押します。で、HDMI。ここを押します。 そうしますと映像を表示できませんって出てきてしまいます。で、これもう映らないことになってしまっているんですけれども、で、昔よくあったのがオッドキャストとか一度一発繋げるとこういった表示が出て、もう一回こう HDMI の端子を抜き差しすれば復帰するのかなって思ってやってみたことがあるんですけれども、今抜いて、もう一回入れたんですが、 この状態で HDMI が繋がるかということなんですけれども、やっぱり抜き差ししても、もう一度 HDMI 選ぶんですけれども、ここです。HDMI は認識してるんですけれども、やっぱり映像を表示できませんっていうことで出てきてしまうので、この 10.5 インチのノアボクシーのディスプレイオーディオに14インチの 10.5 インチの鉱石モニターという純正の組み合わせだと、残念ながらこの上位ウ w ンの AI ボックスでは見れないと。ただ他に純正ではなくて、社外のオーディオ同士で鉱石モニターに出力させるということは可能ですので、車種によって、 鉱石が見れる見れないっていうのがありますんで。で、私は今回はノアボクシーを多く取り扱っているので、まあノアボクシーに関してはまあ映らないということで今回ご紹介させていただきました。まあこれ買ってノアボクシーやっぱり映んないじゃんって言われ て, ってなっちゃうと、まあそこは結構金額するんで確認をしておく必要っていうのがあると、まあいうことになります。はい。ってことで今回はこちらです。ジョイウィンから リリースされております。こちら、HDMI の出力端子付きの AI ボックス。それから、こちら、エアマウスの操作。こちらを、今回、こちらのノア a a ボクシー 10.5 インチのディスプレイオーディオを使ってご紹介をいたしました。こちらの商品、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひ、興味のある方は、そちらをご覧になっていただけますと幸いです。 当チャンネルではこういった新しいガジェット系の用品をレビューしておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。